それでは、受信表記の数の二進表記を求める例題を解いてみたいと思います。えー、例題は、えー、受信表記のマイナス 91.1 という数を二進数で表記せよというものです。でえー、条件として、小数は以下のとおり表すことにします、えー。与えられた受信表記が有利数の場合には、えー、有限小数か、二進表記の有限小数か循環小数で表す。それから、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 小数第8位ですね。1つ上の桁に切り上げるということを表します。あと、えっと今回はあの負の数を扱うわけですけれども、あの負の数に関しては、あの整数部8桁の2の歩数で表すということにします。えっと、この2つの歩数表記に関してま必要な人は復習をしておいてください。 それでは実際に計算をしていきたいと思います。今、表す数が、マイナス 91.1 でしたけれども、ひとまず、負の数、符号を置いておきまして、プラスの 91.1 の、表記を求めることにします。で、そこで、その、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 まず、10、え、進、ー、数の 91.1 を2進数で表した結果というのは、この2つの結果をつなぎまして、えー、と整数部は、えー、01011011、えー、小数部は0で、あと0011の循環節という形で表されますで。ここで、えー、と整数部 の, あの一番上の桁に0をわざわざつけたんですが、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 ではあと、小数とや分数の二進・十進変換の手法これらがそのコーナー法を用いたアイディアで効率化できるということを学びました、えー、と次回、えー、と第6回の内容です、えー、と次回は、えー、多項式や多倍調整数の乗算それから、えー、多項式の乗用付き乗算について学びます